なんていうの俺らが着いて40分後ぐらいに夏休が着くぐらいにしていてでそれ夏休が来るまではその温泉入んないから、うん、っていうかゴンゴンからバス直接出てるからうんうんなんか台湾 も, もなんか今月末に入国解禁するって言ってるからうる、ん、そそそそ助けてって感じマジでどうしようと 7月までいることになりました、うん、消えないだかああか、ね、ゆきが朝明日帰ってたらどうなったのかこれは死んじゃう死んじゃう寂しいと一緒死んじゃ う, で, じゃうでも思わず1ヶ月時間ができたんで、うん、ゆきがさ明日帰ってたらどうなったの、まあ、山頂のは潰れてたかもしれない<笑>、えー